だから嫌だったんだよ。動物一匹自由にできんようで、天下国家をどうして動かせようか、それでも侍か。未だに主人とペットの関係が構築されていないではないむしろそいつがアメリカンだろう。アメリカ帰りのやつそっくりじゃねえか。お前、なんで弁天堂 TS で会話しようとしてんだよ。いつもの看板でいいだろう。とにかく我々はいつまでもお前のザレことにつき合っていられん。ん <笑>エリザベスじゃなくなってるイメチェンってレベルじゃないですね本物のエリザベスどうしちゃったんだろう僕だって桂さんほどじゃないけどエリザベスとの思い出はあるんですからいや、どうもどうもとりあえず何か身分を証明できるものを見せてもらえないですかね、えー、持ってるのおかしくない小豆あずきんだけキャバクラ言ってんだよじゃあ今度はちょっとオタクのペット ついてのアンケートを書いてほしいんです見、ね、てくださいカツラさんこれがあなたの横にいる得体の知れない生物の真実ですこれがあなたの知ってるエリザベスだと思ってるんですか お, お前嬉しいぞエリザベスここ<笑>にしか文字を書かなかったお前がついに紙に書けるようになったのだなこの国の未来は明るいはいそこのお兄さ ん, ん今ならお侍さんとペット割引で半額どうですはい二名様ご案内 エリザベス名様ごのお前とは違うじゃないか。そうなんですよ、カツラさん。でもつかのパチってな い, い加減目を覚ませいエリザベスはエリザベスであって、エリザベス今は何者でもない。こちらのお客さんからピンド 落ちてるよ。あれ、鏡。あれ、あんなところに俺、鏡とか置いたっけ。いや、ねえよな。なにこ れ, れ。え、なに。この、愛らしい。に。肉球。なんで。やんけ、ぶかい。いや、そういう問題じゃなくて。えー、えー。こんな時に寝てる場合じゃねえんだよ。俺。起きろ。いくらなんでも、これはひどいある。 自分で片付けてほしいやる一場から一緒の仲だもの今までお前をダメガネ呼ばわりして悪かったよダメさだはるつがくさ何この匂い銀さんもともと見損なってたけど こ, こにいたら寝ぐそがうつるあるくそ虫が入れ替わってわずかな時間でお前どこまで俺を落としめや気りゃあ金がリカってな治ってね 何やってんだ、ズラなんつう会話で俺のこと操ってくれちゃってんのキモああ、ズラ、やめて悔しいけど、感じちゃう気持ちいいダメダメ今の私は、あなたの愛を忘れ、哀れなメス犬早くキュ、うん、何やってんだって、えー、メガネ俺、今度はメガネになったのギンさん、いい加減に起きてくださいよ いい大人なんだし、わかるだろうん汗川さん返済期限がとっくに過ぎてることはご存知ですよねこっちと同じでいいだろう。あとは、予定通り<笑>なんだ、銀さんたちも借金でいやいやいやいや俺とシチュエーション全く一緒じゃんかよ違うからどんな理由があろうと船に乗り込んじまえば皆同じ巨大の悪だねあいつだ日本人だったらお茶漬け 戻ってきてくれ最悪あるマークな、バカだれお前こんなことよくあるこったろうよどんだけ焦っておしてんだ非常用ボタン押せっつったんだよあの、すいません、その警備員きっと助けは来てくれますだから、それまで頑張りましょうどれくらい時間経ったんですかねねえ、ミコさんなんか楽しい話題ありませんかんここから出たら何したいですか、皆さん 僕はやっぱり焼肉かなそう考えたらこの状況も焼肉食べるためのただの布石に思えてきましたゲームやりませんか あ, あさっきから何言ってんだお前はちょっと古いけどマジカルバナナでバナナと言ったら黄色はい黄色と言ったらバナナ黄色と言ったらあの日の炎マジカルバナナ炎といったら明るいはいなっ、はい、何と言っても 所詮死ぬ時は一人ああこんな空気薄いところで騒ぎまくるからしっかりするねしんぱちちょちょっと何をしてるんですかあなたたち一体何を焼肉食べに行ってくるわ待て自力で脱出なんて無理だ危険すぎる敵なしと言ったらよろずよよろずやと言ったら最高<笑>頼むか 早くやってくれ。なぜ人思いにとどめを刺さない。なぜ時間を稼ぐ早く早く俺を殺してくれ他の患者さんのご迷惑なんで。今すぐ帰って、佐ダハに抱きつきて、モ々モクして雑誌でも読んで、気を紛らわそう。まあ、たまにはいいか。うん、たまには敵情を観察することも大切なんだよ。嫌われてるの分かんないの、お前ら。はじかれてるの分かんないの。ありそめの仲良しごっをやってればいいじゃん。本当は全然仲良くない。はい よりによってこんなところで恥合わせしまうなんざいい年こいで歯医者が苦手なんて絶対知られたくねえ長谷川さんなんだお前たちも歯やっちまったのか長谷川さんまだですかあすいません今行きます痛いのかあまあでも歯の治療は痛くて当たり前だしな長谷川さんあまり暴れないでください危ないからじっとしてさなんか尋常じゃないくらい苦しんでんだけど 一体どんな治療をしてんだ？衝撃であれが取れました。あれが取れた？あれってなんだよ？何が取れたんだえ？これはどっちかというとゴマダレの方が合いますね。ゴマダレ？どうですか、はせがいさん？いや、嘘みたいに痛みが取れましたね。痛み止め、痛み止めと特別にうちで作った歯ブラシつけときますから？ちょっと痛 い, いことがあるんですが。そうだよいいえ、クレームつけろ。とんでもねえ、やぶいだ大。こっちはいじくってたらなんか硬くなります。硬くなりますじゃねえ？おお、どっちじゃねえか。 お前たちも治療に来てたのか電動歯ブラシまでつけてくれてな。電動歯ブラシっていうかやっぱサグライは自分の手で磨かないといやそれがお前の手だからこの電動歯ブラシいまいち口元に届かないんですけど大丈夫ですか大丈夫大事にじゃねえだろお前らが患者を大事にしろ何やってんだよてめえさっさと帰れよここはもう歯医者なんかじゃねえ何が帰らねえと俺も帰れねえんだよバカ野郎 じゃあ、次の患者さん入ってください。俺たちを止めてくれー。何部位しかいいんのやぶ、ね。痛くしませんから、まあ、気楽にかけて。うれ、かけて。ああ、二人ともだいぶ腫れちゃってるね。おい、ちょっとそこの二人。はい。はい、どっちで見たい。中山さん。はい、頼む、中山さん。中山ですよろしくお願いしますね。坂田さん。伝統養成社団です。 よろししくお願いしますラジャー結局中山さんもシャザンさんも戦闘妖精じゃねえかマッサージ城つかれた。結局改造されてんじゃねえか移植した快楽妖精ベティと坂田さんは神経までつながることにより彼の目にはまるで生身のマッサージ城のように映るのだ。